ちょっと作業してたんだけど、いつの間にか約束の時間になっちゃってて。あるよね、そういうこと。でも、珍しいね。時間も忘れるくらい集中するなんて。いつもは瑞希と喋ってばかりなのに。はぁなんなのその棘のある言い方。あ、えっと、まだ大丈夫だよ、レナちゃん。 今、人間ミクたちを伸びに行ってるところだから。えっ、と、曲もラストを描いてたのううん。絵画教室で出された課題。書き始めてしばらくはあんまり進まなかったんだけど。参考になりそうなモチーフを見つけたら、イメージがふわっと浮かんできたの。そこからは結構一気に進んだかな。 へえ、今回は調子いいじゃん。今回はって何まあ、実際そうなんだけど。うん。ひょっとしたら、前に真冬を描いたからかな。真冬ちゃんかエマちゃんのおうちに泊まった時のうん。あれのおかげで、被写体に対する向き合い方のコツが、 ちょっとはつかめた気がするんだよね。あのデッサン見せてもらったけど、暖かさを感じるいい絵だったな。私も、あの絵は見れてよかった、と思う。絵だからは、私があんな風に見えるんだって、知れたから。ほんと描いた甲斐があったな。<笑><笑> ねえ、エマちゃん。お願いがあるんだけど、いいかなお願いうん。僕、今のエマちゃんの歌が聴きたいな。きっとまっすぐで、強い思いを感じられる気がするんだ。まっすぐで、強い、か。わかった。 私も自分の歌がどう聞こえるのか興味あるしああでもソロはさすがにじゃあ僕が付き合ってあげよっかいいのならお願いしちゃおうかな私たちはこっちで聞かせてもらうねうん行くよ水木 どうも消してしまうならもういいよ。 え ありがとう、エマちゃん。やっぱり、まっすぐで強い思いを感じたよ。あ、集まってくれたみんなも、歌を聴いててくれたみたい。あ、いつの間にかすっごく賑やかになってる。えへへみんな、聴いてくれてありがとね。 ミクたちまだ来ないけど、こんなにたくさん集まってくれてるし、一度お祝いするいいんじゃないね、みんなよーしそれじゃあ行くよせーのえナ、誕生日おめでとうおめでと う, でとうみんな ありがとう。こんなにいっぱいお祝いしてもらったんだし、これからも頑張らないとね。まずは、やっぱり基礎を勉強し直して、イメージ通りの表現ができるようになるところからかな。でも、そこそこは長い道のりになるだろうから、長い目で見てて。 あれミクたちじゃないあ本当だなんか迷ってるみたいそれで全然来なかったんだじゃあ迎えに行こっかそうだねそれじゃあみんな今日は本当にありがとうまたねバイバイ